業後藤亮さん阿蘇で林業を営む父の背中を見ていた若者が学生時代にアルバイトとして仕事を手伝ったことをきっかけに後継ぎとなる時には山を下り地元の学校に林業の PR 活動草原維持活動のために 自ら危険な場所でのわち切り作業を買って出ることも阿蘇の広大な山林に関わることで地域への貢献や水資源の保全につながっていることに誇りと自信を持っている僕はあの家が。 大体その親父が始めたこの林業っていう仕事だったんですけども、まあ、僕は高校大学とあの熊本市内の方に進学してまして本当にあの親の仕事を見て抵抗がやっぱりあったっていうことが正直なところで林業に対して。それでもあのやっぱりあの兄弟僕はあの弟がいるんですけどもやっぱりあの誰かが。 麻生に残らななきゃいけないけっていうようなやっぱこう意識がずっとあってあとあのたまたま僕は大学4年生の時に親父からあの手伝いに来いって形でアルバイトがてらで始めたのがこの林業に初めてあの足を踏み入れたきっかけでそのまま農業と林業を一緒にあの家業も親父と一緒にとは従業員さんたちと一緒にやり始めたのがもう僕 の, あの本当にあの 大きいその志があったわけじゃないんですけども、うん、そのままそれがもう僕のあの動機ってそういう形になります。やっぱりあの親父がしている林業を見て、やっぱりきついなとか、もう本当にあの多分一般的なイメージを僕ももちろん持ってて、で、確かにあのこれを一生の仕事に してていいくつもりは僕もり僕ないなって、うん、これで飯食っていこうっていう気持ちは本当にもうさらさらなくて、うん、でもやっぱりやり始めると、まあ、やっぱりその自分の時間をすごいあのこう有効に使える融通が利く仕事じゃありますしまあその中でや っ, やっぱりやるからにはやっぱりこういろんな同業者の方いっぱいいますけどもやっぱりあの負けたくないっていう気持ちはもちろん、うん、出てきたんで。 だんだんとそうやって一つやっぱ自分にこう自信がついていくと同時にやっぱりこう上を目指したりこう前を林業に対して前を向けていけたのかなっていうそういう感じです僕たちはあの自然が相手なんで無理に自然にこう抗うって抵抗することをせずにやはりこう 自然の中に自分たちの生活を合わせていって、うん、その中で有効な時間を使ったりこうちょっとこう無理して頑張るところは頑張ったりとか、うん、そういうなんかち ょ, ちょっと他の普通の一般の仕事の方とは違う仕事のやり方っていうかですねだけど僕よく言うんですけどほら自然に従事します。 うん、そういう言い方で自分たちが自然の方に合わせていくっていうようなスタンスで多分毎日今やっています。うん、うん、って思いますってやっぱあの気負わないっていうのが一番かなって、うん、自分自身のことももちろん大事ですしそのやっぱり仕事として の, やっぱりそのビジネスとしての面ももちろん大事だけどもやっぱりその相手はもう大きい自然だからやはり自然にそのリズムを合わせる。 うん、その中で自分たちができることをやるっていう、うん、そういうとこかなと思います僕もあんまりこう難しい話は分かんないんですけどもう僕たちみたいにこの林業に携わる人がいなくなったらもう簡単に本当にあの山が荒れてしまう、はい、もう。 それがやっぱりあの本当にほら山が手入れしてあるからその例えば水資源がちゃんとほ今阿 蘇, 阿蘇に豊富な水資源があるもうそれはもうあの分かってることなんですけどやっぱりあのこの前の災害なんかもそうですけどもやっぱりこの外輪山の中に住んでるやっぱ僕たちとしてもやっぱり山が荒れれば荒れるほどそれだけあの本当にあの土砂災害が増えたりとか。まあ 結果的にそういうことにやっぱつながっていってうんまあほもう大きいこと僕本当全然分かんないんですけど、うん、やっぱりあのいいことではないなっていうのはやっぱはい思いますそれはまあ僕多分これは結果的だとはもちろん思うんですけどももう本当にただ僕一人の人間の力なんかそんな自然の前ではそういう大きいもちろん大きい全然大きいものじゃないんでただ僕たちが例えばあの木を切るの で木を山を手入れするそれが本当にあに水資源にちゃんとつながっていくって、まあ、それで農業がきれいな水で行える、うん、そしてそれがこう川に流れ て, って今度海の資源までこうつながっていくって、まあ、そのサイクルの中に自分たちがそのこの雨が降った後のその山の中に身を置いて成りわとしてるって、うん、結果的になんか一つ自然にその自然に ちゃんとそのサイクルに携わっているなっていうことに関しては、もう本当になんか誇らしいなっていう気持ちは持ってます。うん。やっぱり一つの課題としては、自然に従事していく人がもう減っているっていうことは、もう誰もが知っている課題であって、やっぱり農業、林業、もうあそう、やっぱりもう自然に従事していく人をやっぱり、 増やしてていくことかなって、まあ、そのために何ができるかっていうのは多分もういろんな多分分野の方だったり今いっぱい考えてくれてると思うんで僕たちはやっぱりその現場に生きる人間としてやっぱりそういう人たちがこう飛び込んでくれるその仕事を続けていくことが、うんまあ、その飛び込む場がなかったらもうダメだっけですねやっぱ。 僕たちはもう粛々とその自分たちの仕事をやっぱり続けていくことが一つこう何かこれがまたこういう人間がいっぱいいたら役に立つんじゃないかなとは思うしまあこれからの麻生はやっぱりまあ自分のビジョンっていうかまあじ、まあ、自分の人生とか生活をやっぱりもう一応踏まえた上でのたやっぱり自然に従事していく中でもうちゃんとそこで生活ができてそしてその余力で。 地域貢献なり結果的に自然のためになることがやっていけたら、まあ、そういう人生を送っていけたらいいなって思います。僕はあの多分いろんな人に生かされててるって 思うんですけどもうそれがもう自然にももちろん生かされてますしいろんな人の縁でいろんな人にも恵まれて生かされてるってもちろん思いますけどもうただあの言うのはすっごい僕今楽しいです生きてて。